それでは、皆さん、早速ご覧いただきましょう、VTR どうぞ、あのー、こうちょっとやってみたいなって思っても、その一歩が踏み出せなくて、ずっとできなかったんですけど、今回、「ラブライブ!」は本当に大好きな作品なので。<笑><笑> 今までやってきたことを練習の成果を出せるように頑張りたいと思いますよろしくお願いしますちょっと待ってください私は歌もダンスも習った経験はないのですが「ラブライブ!」に対する思いは人 一, 一倍強いです今回も「ラブライブ!」が好きというだけで応募したのでちょっとまだあまり自信はないのですが